次は、繰り返しとフイルのここまではプログラムに関わった命令は枝分かれがあるのでどっちかが実行される、実行されない部分があるということはあったんですけども、えー、実行されるとしてもせいぜい1回ですね。だからプログラムを行う計算の量はプログラムの長さ程度しかなかったんです。しかし繰り返しがあれば、えー、その範囲内の命令は何回も何回も実行されますから短いプログラムでもたくさんの計算ができる。 じゃあ、まず、繰り返しの最も一般的な形である、条件を指定した繰り返し。これはですね、何々であらゆる間繰り返し、動作があって、繰り返しは、この中を繰り返し実行します。この形の繰り返しは、r u b や w ホワイル文として記述します。ホワイル、条件、do、こ動作します。で、end。そうすると、この範囲が実行されます。この do を省略することもできるんですけども、えー、ただ、 動作一応 do と同じ行になるときには省略できません。まあ、ここでは do は省略しないというふうに多くのプログラム言語では、こういうふうに条件も指定して、その条件が成り立った間を繰り返すというのは、ホワイルというキーワードがありますので、ホワイルループというふうに呼ばれます。ホワイルループは形だからと if 文よりも簡単ですが、えー、if は、 if, 条件 d これ、ね、else がつくわ。えだもっと複雑。file は、file, 条件で、形はよく似てるんですね。ただ、これ何回もあるので、えー、そこが難しいというか、具体的には、どういう実行になるかというイメージを持まず、条件を調べます。成立していたら動作実行す 実行が終わったらまた条件も違う。で、それが成立していたらまた動作する。これでこの繰り返すんだよね。さらに簡単な例を見てみましょう。じゃカウントダウン N。そうするとね、N という数を与えると、その数から順番に0になるばね、カウントダウン、まあ、減らしていって表示するというのはあ中身を見てみましょう。 while n が0よりも大きい間 do put s n というのはこの n を表示しますね。それから n を1個減らします。それはですね、n を n を計算してそれを n に入れ直しますから、例えば今まで n が10だったら、その10は9ですから、9をここに入れるので、ここは9に変わります。もう一回9は8ですから、今度は8をここに入れると、この8に変わります。こうやってだんだん減っていくわけです。 次のスリープ。ただ一気に終わったらつまんないので、ね、1秒間待つっていうのがスリープ。これを反復しますけれども、N が0になったらこの J 況が成り立たくなので終わります。ますね。5、4、3、2、1。で終わりました、えー。0が出てほしいですが、それは0が出るように直せばいいんですけども、えー、それはやってみてください。 では、演習ですけども、カウントダウンのレーダーを打ち込んで確認してください。どちらも表示するようにしてみるといいですね。動いたら、今度はですね、整数 n を否定し、1、2、4、8と n 未満の2のべき乗数を順次する。例えば、1000だったら、512が満点。5 1 2の場合は1 0 2 0ですから、これはもう表示な それから、B は0から90度まで15度刻みのサインでを ま, まあ、角度もしやすいですね。それでですね、こ、え、のー、サインがマッテン、マッテンサインで計算できるんですけども、ここに与えるのはラジアンだ。だから、この方法の30度から15度をラジアンに変換しなきゃいけないんですけども、まあ、 それは自分でまあもちろん普通に計算してください。ということですね。C はですね、いつから始めて0 5 0 2と半分半分にしていって、0よりも大きい間すべてです。でも、半分にしてもプラスの方なんですから、永遠に続くような気がしますが、えー、でもこれも前回からやってるように、有限桁の計算ですから、ずっと半分に続けるといつかは、 もうこれ以上半分にできなくてゼロになって止まります。まあ、やってみるとわかります。見 て, てください。